ロマンある。<笑> 俺の位置からは見えないどうぞ。 あキャットウォークの向こうに一人右のネット沿いのコンテナの裏緑のコンテナのとこキャットークのこんにちは<笑>あお世話になってます キャッ奥のあのーええ、階段の向こう側に1人かな入ってな い, てない右の方味方上がってってる キャットウォークの向こう側には歩いてるのも見えんだよ見えねえな 前の人ってどこだ分かんないな。 一歩先出てみるか。えっとね、こっちから撃たれてるんだよね。あそ う, ですうん。トークになんだかあお、いいね。了解。了解。<笑>あ、そこにも味方いいんだ。あ<笑>、はいだそこ顔出すと向こうから撃たれるぞ。うん 俺も一歩前に出るわ、はい、俺さらに先に行く 一番奥まで来たわ。アイロード俺ずっと一番みえっ、ー、と奥の方まで来たどうぞ。フラッグ四番だっけ？ こっち行ってみるか。見つかってるかな。一人いたな。あ<笑>、うん。撃たれて撃たれてる。えっ、ー、と一番奥のね黒いあのドラム缶の並んでるところなんだよね。でバレて撃たれてる。<笑>そうだね。4ららだそう四番フらッらへん。 黒い車までは来れるかも。かか靴紐。はいどう？靴紐。オッケー。わ、ま、からん。 正面黄色い車の手前間そこ撃たれる。 アイロ下がろう。援護する。正面な。下がる。あれ四番ってこれだよな。こ れ, これだな。アイロ押していいよ。四番でいいんだよね。あ。 じゃあ違うわ<笑>何番だっけもうちょっと先かじゃあ行くわ<笑>そ、そっちそっち あ、2番かよかった。 マ グ, マグチェンジがうまくいかなかったーいい、ね、ちょうどみんなマグチェンのタイミングだったってった<笑>危なかった4番かなっつって。 2番じゃんっつってあないのかじゃあ2番だ<笑>ホイッスルタイプじゃなかったら間違ってた っちゃった持って帰ってきた<笑>。<笑>